が収録されている。お互いを知り尽くした今だからこそ語ることができる、それぞれの魅力や個性。メンバーが自分にとってどんな存在かを改めて聞いてみました。平野氏426。メンバーは自分にとってどんな存在魅力やかっこいいところを申しえて。岸ユ太タ、27。矢印、サウナ好きのおじいちゃん。何事も3回くらい説明するのに。 半分も理解してくれない笑い。ひらのいかどう神宮寺ゆ太25、矢印、何かあったら必ず相談する相手。プライベートでもよく遊ぶし、心を許せる存在です。長瀬恋、24、矢印、最近、目上の方にいじられてるのを見て、意外な一面が出てきていいなと思ってます。橋山、24、矢印、弟みたい。 何でもない日にプレゼントをくれたから、僕もお返ししたんですけど、なんかカップルみたいだなと思いました。小。女性自身2023年5月9日5月16日合併号。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。